みなさん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター科講師の瀧澤でございます。今回の動画は、早弾きのコツということで、まあ、早弾きに困っている方に向けて、練習の仕方とかコツというか、まあ、なんかこう意識したいこととか、なんかこう気をつけたいこととか、まあ、そんな話をベラベラとさせていただこうかなと思います。この1本目の動画では左手のお話をさせていただいて、2本目の動画では右手のお話、そして3本目の動画では、機材に ついてそのギターの機材についてのお話をさせていただこうかなと思いますので、よかったら参考にしてみてくださいませ。そんな感じでございます。それでは、早速ギターを持っていただいて、一緒に練習をしていきましょう、えー。ギターを持っていただいて、アンプにつなぐ、つながないはお任せします。生音でも OK です。ピックを持って、ギターを持って、一緒に練習をスタートだぜイエーイそちょっみなさまにまず1つお願いがありまして、1弦連打練習をまず覚えてください。1弦連打練習。 1弦連打練習。どんな練習かといいますと、もう1弦をひたすら連打します。ダウンとアップの交互で、オルタネットピッキングでひたすら1弦を連打していくと。それで、この練習をするとき、気をつけていただきたいことが2つありまして、1つはまず最高速で、全速力でピッキングをするということです。全速力でやってください。できる限りの速さで。それで、2つ目に気をつけたいこととしては、リラックスを。 すす。るとということです肩とか腕とか指先とか、もう一切力を入れずに全身から力を抜けた状態でリラックスしてもひたすらこう全速力で繰り返 す, です。この一元連打ピッキング、えー、隙間時間に常にやってくださいませ。この動画をご覧いただいている間、ずっとやってほしいんです。まあ、僕がこういう練習をしましょうと言ったときはその練習をやっていただきたいんですけれども、ちょっと僕が 話をしているときとか、話を聞いているときとか、別のことを考えているときとか、ちょっとぼーっとしているときは常に一元連打をしてほしいんです。もう、この動画を見始めたからにはもうずっとギターを引っ張らしている感じです。えー、常に一元連打をしていて、僕がこうしましょう、こうしましょうと言ったらちょっとその練習をして、それで、ちょっと話を聞いているときは常に一元連打という感じで、もうこの動画を見ている間はひたすらギターを弾き続けている状態をキープしてくださいませ。よろしくお願いします。一元連打。どうぞ、スタートしてください。一元連打。 それで、今回もいつもどおり画面ドンズバ バ, バババーンとピクチャーインピクチャーしながら、上からのお手元もお見せして練習をしていきますので、よかったら参考にしてみてください。大丈夫ですか一弦連打しますか大丈夫ですか全速力で一弦連打してください。では、では本題。まず左手の使い方を練習する上で何をしたいかといいますと、クロマチック練習をまずやってみたいと思います。7フレットからスタートしましょう。7フレット。 やったことある方は結構多いかといたくさんいらっしゃるかと思うのでちょっと今更ですけれどもちょっと練習をしてみますと人差し指がまず6弦の7フレットで中指で8フレット薬指で9フレット小指で10フレットでこれを6弦からスタートしたら同じ動きを5弦でも繰り返している4弦で繰り返している3弦2弦1弦 というのがクロマチック練習というやつですちょっとやってみましょうか6軒側から自由なテンポでどうぞお好きな速度で大丈夫ですこんな感じ、まあ、登るだけでも OK ですけど余裕がある方は降りて降りてみましょう こんな感じで片道でもいいですし、往復でもいいですし、とりあえずバラバラ と, ちょっと繰り返してみてください。で、繰り返しながら気をつけていただきたいことをお話しさせていただきますと、まずこのギターの角度です。でギターの角度。まあ、僕の膝が今ここに見えていると思うんですけれども、まあ、前なれをすると手はこういう向きになるわけじゃないですか。で、こういう向きなのに対して、ギターのネックってすごい45度くらいになっていますよね。これがまあ水平だとこういうことになりますし、 逆に直角だとこういうことになるんですかね。前習いをしているギターに対して、前習いをしている腕に対して、ギターが直角とか水平とか。それで、この角度を45度ぐらいにしてほしいんです。こう前習いをしている状態でしたら、このぐらいということですね。45度、もしくはそれ以上、70度、80度。結構水平気味にしちゃっても大丈夫です。前習いる水平気味にしちゃっても大丈夫です。もうこのぐらいの勢いでネックを前にわっと出して。 欲しいんですこれ、なんでかというと、このネックとこの体のここのスペース、この空間、ここを広く取りたいからなんですよ。逆に、体とギターがこの平行になってしまって、こんな感じで、ここの体とネックの空間が狭くなってしまうと、手首がむっちゃく窮屈になるんですよね。で、もちろん、この窮屈になってしまうと、早く動かすこともできないですし、何よりも手首を痛めてしまうので、気をつけてください。 この体とネックの空間はできるだけ広く取るということです。それで、そのためにネックを45度くらい、もしくは45度以上にパッとこう開く。まずこれが1つ目のポイントでございます。それで、その2つ目。椅子に座って練習をしている方限定になってしまうんですけれども、このギター本体の高さも結構大事なファクター、要素でございます。椅子に座って練習している方、今の状態で別に快適ならいいんですけれども、もし興味があったらこういう足台みたいなのを用意してみると面白いかと思います。 これはセリアという100円ショップで売ってた足台なんですけれども、うん、こういうのを一つ買ってきて、で、右足にポンとこんな感じで置くわけです。そうすると、このギター本体の高さが稼げて、ギターのネックが体に近くなって、すごい弾きやすくなるかと思います。 椅子に座っている方限定になってしまうんですが、そんな感じ。ベッドに座っているとか、その地べたに座っているという方はこの限りではございませんので、ご注意くださいませ。ちなみにですが、僕はこういう椅子の足にかかとをくっつけてちょっと高さを稼いでいることが多いです。そんな感じです。それで、その次のポイントとしては、もっと左手の使い方になるんですけれども、この親指の位置を調整してほしいです。簡単に言うと、 親指は立てたりとか、上からのぞいたりするわけではなくて、まっすぐ伸ばして、添えるようにネック裏に置いてほしいんです。この4本指はこうバタバタっと動いているのに対して、親指はまっすぐ添えるように置いてほしいんです。悪い例としては、あっち向いちゃったり、外を向いたりとか、上からのぞいたりとか、あと、親指はこう立ってしまう状態。これがよろしくない状態です。 フレーズによっては、ちょっと上から出た方がよかったりとかするんですけれども、今回 の, このクロマチックに関しては、できるだけ真ん中に添える感じでここで練習をしてくださいませ。<音声>そして、4つ目、次のポイントとしては、この指をできるだけまっすぐ落とすように心がけるということです。まっすぐ。例えば、人差し指だったらこういう動きということですね。極端に丸くやると、こうです。 斜め に, 斜めにこう落ちてくるんじゃなくて、できるだけまっすぐ指を落としてほしいんです。それで、指をまっすぐ落とすためには、この付け根から動かす必要があるので、できるだけその付け根から動かして、まっすぐまっすぐ芝に落とすように心がけてみてくださいませ。もちろん、この人の手というのは構造上、内側を向くようにできているので、完璧にまっすぐに落とすことはできません。例えば、このパーの状態からグーの状態に持っていくと、 やっぱりある程度こう指が内側を向いてしまうじゃないですか。こういうこと、こういうこと。これをこの小指をバキャーッと開いたりとか、<笑>人差し指をバキャーッと開いたりとかすることはちょっと構造上できないので、完璧にまっすぐというのは難しいんですけれども、この指の付け根から落とすように、芝に落とすようにフィンガリングをしてみてほしいんです、えー。さっきもやりました通り、悪い例としてはこういう斜めの状態とか、 あと、人差し指と中指がこのネックの下にくっついてしまって、こう曲げて運をしてしまうとか。こういうのはできるだけ下げていただきたいです。それで、親指をこの裏側に添えてまっすぐ落とすって、これ何がしたいかというと、今度はここです。ここにちょっとこの空間を置きたいんです。このネックと手のひら の, この間。ここに空間を置きたいんです。これが一番よろしくない例としては、このネックの 下側と指先が、指の付け根がくっついてしまっている状態。この状態は避けたいです。くっつかずにもできるだけむしろ広く取って、こんな感じです<音楽>。こんな感じで練習をしてみてくださいませ。 それで、もっと C というならばその、ね、バタバタしないとかもいろいろあったりとかするんですけれども、その辺は練習しているうちに解決することだと思って、ちょっと付け加えないです。まあ、C というならばです。極端に悪くやると、まあ、こういうのを下げていただきたいんです。使っている指も使っていない指も指板からできるだけ反さずに。 みたいな感じで、運習をしてみていただきたいんですが、これは、まあ、強いて言うならという感じですね。えー、何度も言いますとおり、この手のひらとエのこの間にこの空間があるような感じです。もうこの缶があっても、邪魔くさこれ。邪魔くさ。缶があっても大丈夫なぐらい。邪魔くさこれうわぁちょっとこれはでかすぎるかもしれません。<笑>まあでも、そんな感じです。まあ、こういう缶があったとしても、運指できるぐらいここの空間を大事にして弾いてみてほしいということでございます。 それで、このクロマチック練習をバーバーババッと繰り返していくと、だんだん左手のフィンガリングが上手くなってきますので、ちょっくら 今, 今みたいなことを気をつけながらクロマチックをひたすら繰り返してみてください。それ<音楽>で、ちょっと隙間時間ができたらひたすらまだ一元連打という感じです。一元連打をして、よし、やるぞつ っ, ってクロマチックやって、で、また一元連打をしてクロマチックやって、という感じです。 まあ、これを一日あの別に3時間の余時間とか言わないので、まあ、時間が許す限り、まあ、飽きるまでやってみていただければという感じです。毎日毎日繰り返してると本当に不思議と、だんだん指がこう、ね、思い通りに動くようになってきますので、まあ、ちょっと騙されたと思ってやってみていただければという感じです。もちろんまあ5分、10分じゃできないですよあの。5分、10分じゃちょっと無理ですけれども、まあね、ちょっと長期的な目でひたすら練習を重ねていただければという感じでございます。あとはひたすら繰り返してみてください。 それでは、それではちょっから1本目の動画は左手の使い方についてべラべラとお話をさせていただきましたが、えー、とりあえずあ練習ということで<笑>よろしくお願いします。2本目の次の動画では、えー、右手の使い方についてお話をさせていただこうかなと思いますので、えー、ぜひそちらも参考にしてみてくださいませ。それでは、一元連絡をしながら、えー、次の動画にどうぞ進んでみてくださいませ。それでは、また違う動画でお会いしましょう。さよなら。<笑>